あかんパックした後すぎててっかてかこんにちは n o ですピース飽き店服用2か月目タイトル機能服用2週間目の男が久ひ々たひたにメイクをしてきたそれではやっていきましょうふぱっと開いて入れましょうまずははじめに髪の毛を溶かしますあやべもう髪の毛がキシキシ はい、その後は何をするかと言いますと化粧下地をたっぷり塗りますもう真っ白になるくらい塗っちゃおう特に肌が汚い人はこんくらいそしたらもう今週はもうポンポン塗っちゃおうピースお肌のお手入れキュキュキュキュそんなに変わるそしたら最近ねファンデーションも塗り出してるんですよねちょっとの本当にでもメイクとかあんまりしないんであれなんですけど パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンいいけみんなの夢守るため僕あんパンパン顔が白くなったところでこちらどうもエルモンですアイラインをパパッて引いていきたいと思いますえっ、ー、と目の眼球の真下から外側に向かって引くイメージですで外側に引いたら上には引きませんやっぱ上にもちょっと引こうそしたら涙袋をめっちゃ内側から外側にカッって引きます内側から内側からカッって引きます 爆増そしたらまつげをガン上げいや本当はこれはしなくていい 女, 女の子っぽい目になってしまうこれをすることでもうこっから最速で終わります肌さえ作ればもう最速なんですよで目 の, あの涙袋のところにちょっと茶色ぶっちゃけダイソーはでもこれは全然いいっすうんで、ま、前も言ったんですけど離れ目なんで僕この真ん中に入れていきます こういうこういうい形でね鼻のラインの入れ方ちょっとこれにまあなんかその髪型を今からやっていくって感じですやっていきましょうピース、えー、最近なんかねストレス性なのか知らんけど死ぬほどね白髪が増えてきて混じり合わせてるまず取って掴んでねじって離す掴んでぐるっとしてぐるっとするツイストを作るイメージというかねツイストとは違うんですよギュゅ 前髪を、ね、やりすぎると一気に割れちゃうのでそこだけ気をつけるって感じですねこれを何回か繰り返すだけでそしたらあとはもうちょっと軽くワックスをつけて終わりですや<笑>っていきましょうこれはもうなんかもうオーシャンとかなんか見てこのこの握り方ねこのラピュタのラピュタみたいな動き方は いいいんじゃないこんなんでどうでしょうかはいということでこんな感じでどうでしょうかちょっとねあの、明かりを消してみましょうどうでしょう<笑>はい髪型のちょっとね束感が全然見せられないんだよということで久々の太郎のメイク動画でした まあね、前とほぼほぼ変わんないというか、まあ、ニキビの状況を見ながら、ね、メイクしたのであんまり変わんないと思うんですけどもまたねなんか新しい化粧品使うとい う, かいう機会があったら使っていくので見てくださいはいこのキスで思う